JOBH-DTV こちらはテレビ大阪ただいま試験電波発射中です JOBH-DTV こちらはテレビ大阪ただいま試験電波発射中です JOBHDTV、こちらはテレビ大阪、ただいま試験電波発射中です。